家族の夏休み。イエーイ今日は三年ぶりに会う友達を迎えに。これから行きます。みんなで楽しい夏休みを過ごします。イエーイ違うよ。ソーダとよく似合うの楽 し, 楽しみ。早く会いたいね。 でかいでかいおいは<笑>い奈良より行きやすいいや水がいいかもしれないジャパレンタカーでレンタルしましたアルファーズでーす子供はね子供は一番後ろで三人並びます551でーす、はい、全然出ました5 5一。 まだか い,、ねうすご い, いうん、で今日はいこれこれコンビニがどうぞ。 ののふるさとの味はうたんなーこれを食べるとね 前にヨコとソーと吉本を見たたたたことを思いいいいい出すすよいた ね, ーいたねいただきままうーんうん肉肉いい肉肉しい肉しい、うん、もなんかさちょっとしいなうん、うんうんうんうん、ちょっとコンビニ あのあんがやっぱ美味しいいい、うんまあ、一般的なコンビニのねとと食べ食べ比べてみたいと思いま午後1時は一口目からも肉出てきた ただもうちょっと生地の厚さがあるよね。ほらほらほらほらほらのらほらほいほら、はいうん、こらほらほらはらほらほらほこほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらからほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら 玉ねぎがね、うん、オッケーみたいな。竹の竹の子の風味が。で、どっちの方がうまえ？そう、結論や。どっちがお好みですかーー、これはみんなで551かな。551。括弧 こ, これは個人的な感想でございます。そうですね。ねあのこのさっきのあの<笑>便利。 便<笑>便便利<笑>便利店<笑>の家族商 あ, <笑>面白あ<笑>とのに、あートあ <compensate> あ<笑>ああっわかるわかる。<笑><笑> 自分の安全守るためのなんかああああああああ安全安全あの…あ命だおーいいねいいね世代のピースだ<笑>あやっぱ踊ろグッチャー音楽かけると著作権に違反してしまうので車内は鼻舟でお願いします<笑><笑><笑><マジ><笑>はいなし音楽なしでお願いしますあ、そうね、そうね お友達のねみんな今からどこ行くの俺、うん家やあ〜あ、そうですそうや、うん、ドロマンベリーになるんなんでなんでこれヒートフレーズに行ったのあ、また行ったね君は あ, あ、お互いの気分が全然無理だ<笑><笑>あ、ありがとうございますありがとうございま す, います早速助け合い助け合いやってなそうだ、ドヤ顔してます<笑>俺が助けてやった<笑><笑> みんなあの三年前会った時の記憶ある？あなん か, なんかああああそうだ覚えてる？覚えてる？えー、迷子になったね。あ お, お店のさ<笑>商品ずつとジンって見ている。久しぶのパーティーって気づいたら気づいたら覚えてになっとったな。なでそうだ習いこと何してんの？英、え、語、ー。 英語ととと水泳ソソロあと、うん、とソロや、えー、やっぱやると計算早いで あ, よよじゃあえー、とのあれだ誰か開いてるスマートフォンでちょっとやらんとあっとるかがわからへん。<笑>あスマートフォン <笑><笑>あっ携帯じじ<笑>、えーいいね、でいいや携帯 あ携帯はそうだ、ね、感じもあサ、えー、ンキュータイバーソーであ、じゃあカンキュータイバーソーで。た 違あーいやあ。分かると桁っていいます。えー と、うんうん、結構だっおーす、ね、ここに天才いん<笑><笑>っっ<笑><笑>っっ<笑>じゃあいける<笑> 365円<笑><笑>ワンハム家族、毎週金曜日配信中こんにちは、こんにちははい、みんなと一緒にこちらにやってまいりました角山、こちらで峠をさせてもらいます、うん、はい、カンタいいよ、行きやあ、行て い, いあ、なんか可愛い自転車ある ええととででみんな見見ようういなみててここれれっっっやるかょ<笑>嘘。<笑> ですすごい、ずるいでしょうああお兄さんはい。 やりますんでよろしくお願いしますしっかり聞いとかないか<笑>例えばこの青色が良かったらブルーっていう紙が入ってるんだけど中にその色の紙が入ってるから1枚取ってもらってで自分の先の中に入れていて横へ置いちゃうとどっか行ってなくなっちゃうからねなくなるとおじさんの好きな色になっとくからどっちかっていうと手をしっかり作業する手をしっかりやると壊れてにくいんで、うん 肩、ま、大丈夫です<笑>感覚でね感覚でね<笑>じゃあ次は ね, ねここからが大変だから今のは別に覚えなくてもいいところだからね、うん、す, ごいごすごいすごいすごいすごいすごい何それ死んだしっていう作業なんだけどこの状態にしますんでこの状態からスタートですね ワンハム家族、作ろうううねなななんんんか、なんかうどのお、ねね、いやじゃあ普通のか 2, 個2個作れる。あ ッ、はい、ッププみたいな、はい、じゃあ早速あのいや、うん、基本まで最低そこまでは戻してねでだいたいこう力入れなくていいから軽くこう粘土の上の方を包み込むような感じで触ってみてちょっと力入れなくて軽く。 軽く触るだけよキペ分かったら手を触ろうか分かったら鼻で 分, 分かったら次はね次は手濡らそうか手をベタベタ濡らしてぴちゃぴちゃっとやるとそんなにションがかかるからそのまま持ってきてしっかり濡らしてこう今みたいに触ってみたいめっちゃ滑るちょっと溶けているすごいすごい気持ちいい 気持ちいい。あ分かったら手離してもらって。いいここから上とこのてっぺんの平らなところをしっかり水ちょっとなぎましたって手水つけてガーッと。てかてか光るぐらい。あのしっかり水をなぎました。上のレバーの方の。気持ちいいののです。てかてか光る。光したら手離してもらって。また。また弱いじゃあ置いていくよ。下の人は置いてっちゃ お, うおう。手濡らしたら軽く上の方を積み込みます。 包み込んで、引き手の親指を直角に曲げます直角に曲げて、しっかり指の爪の先から爪立ててください。ね。しっかり離してやりましょ う, このままもう抜いていいから、ね、しっかり抜 い, いた、ね、れいいからなるべく広げなく、真ん中に今度は親指伸ばしちゃって、濡らしてもらったらこのピンと伸ばしてもらって 無理やり入れなくていいから軽く1本ずーっと入れていってもいいんですけど、うんうんうんうん、さっきのところまで入ってたら、うん、今度は横へゆっくりじわーっと力が出てて、ね、ゆっくり滑らせるようにで傷 が, がなくなってくると滑りが悪くなるからゆっくり少こなる。 と親と親指指指との間に本が入るぐらいそうあもうちょっとゆっくりこうかわっていきさい。 どんんくくらいいすするののあ、そうううか、かかかミリととととっっていうと誰かすぐ乾いうこれはは整ったのかな結構薄い気がする。 い, の日ぐら い, ぐらいうまんまるな感じの一輪だしがいいけどどうしたらいいんだろし。<笑> 日焼けのいいところか。 ちょっとこういうでずっと縮めてきました上の方やったりして上の方中。 でも最初の部屋なんあ私かそうそうらてらってく短る ちょっと短いあっいっっっっっとおあっとったなとと回りくなるってなんちんとななりりくくるててんんかかちおしだゆですわ。はいうん ま ち, うんんうんた、ね、ちょってなんかかったっね大大丈夫大丈夫夫うだ、ん。うん <音楽>もうそろそろ終わりましょうか。 あ緑ワンハム家族。格山 どうだったみんな楽しかったけどうん普段何気に使ってるお茶碗がうんあんなに苦労して作られてるって思ったのがすごいなっておお、なるほどいい感想ですねまあ楽しかったかなって、うん、楽しかったきっぺーやっ た, た簡単になったきっぺー簡単きっぺ早かったもんね、作ったのねなんか顔が、ね、顔, に顔にいっぱい付けた<笑>で芸主人顔に泥いっぱいつけとる 白, 白芸主